1月の全国都道府県駅伝で17人抜きの回想を見せ、一躍脚光を浴びた陸上のドルーリー・シュエーリ選手、中学3年生が5日に行われる琵琶湖黒館の欠場を発表しました。報道陣や一部ファンの過度な注目にとても不安を感じました、と欠場の理由も明かしました。 ドルーリー選手は1月15日の全国都道府県駅伝に岡山県代表として出場し、3区で17人抜きア区ク関心記録をマーク。1月29日に地元岡山で行われた晴れの国岡山駅伝でも3人抜きア区ク関心の回想を見せていました。逆三角以下、ドルーリーシュエーリー選手のコメント全文。 令和5年2023年2月5日に開催が予定されているビ和コ黒ロカン、ビ黒館ロカン2023を欠場することを決めましたので、コメントをさせていただきます。黒ロカンは走ったことがなく、挑戦したい気持ちで申し込みをしましたが、先日の晴れの国駅伝を経験して、